こんにちは今日はドローンを新しくしたのでそれを紹介したいと思いますこの前フェーザー FPV に行ってインタビュー動画を撮ったんですけどそれがすごい好評で、えー、たくさんの人に見ていただきましたありがとうございますまだ見てない方がいれば概要欄にリンクを貼っておくので見たい方は是非見てくださいそして今日はここにドローンがあると思うんですけど このドローンなんんとエアユニットがありません実は新しい機体を作って帰ってみましたそれについて今日は紹介したいと思います先日フェーザー FPV に行ってインタビューを取った時にあるものを購入しましたそれがこちらですソースというフレームですね今まで使っていたこの機体はこんな形になってて バッテリーを下に置くいわゆるレース用のフレームだったんですね DJI のデジタルシステムでレースをすることは少し難しくてフリースタイルをどんどんやっていこうかなと思っていますなのでフリースタイル用のフレームを購入しましたそれがこちらのソースワンですそしてそれと同時に購入したのがこちら Mr.Steel のプロペラになります ピンク色と緑色でフリースタイル用の機体にするためにはフリースタイルに合ったようなプロペラがあった方がいいと思うので購入しましたそして実はもうすでにここにエアユニットがとカメラがないように機体を新しい機体を組み立てましたではそれを紹介したいと思いますじゃーんこちらです これがソースワンというフレームに乗り換えた僕の新しい機体になります一つずつ紹介していきたいと思いますまずはこのフレームこんな形になってますこれはバッテリーを下ではなく上に搭載するものになっていてやっぱり上と下で結構感覚が違ったりするのでフリースタイルをする人にとってはやっぱこういうフリースタイル用の機体があった方がいいと思います そしてモーターと ESC、FC はこちらのレース用に購入したのの予備を使っていますここにカメラとここにエアユニットがあります、えー、気になると思うんですけどここになんと GoPro の マウントフェーザー 3D って書いてあると思うんですけどフェーザー FPV っていうのは 3D プリントもやってくれるのでそこで購入しましたそしてこちらの前のパーツアームの部分4つ。 そしてエアユニットのカメラを固定するのに専用のものがなかったのでこれも 3D プリントしてもらいました全部フェーザー FPV でできるのでもしよろしければ日本の方も注文してみてくださいこれは DJI が推奨するパーツを集めて作ったものなんですけどこれは初めて自分でパーツを組み合わせてやったものなので今後どうなるか分かりませんが今後はこちらを使ってフリースタイルをやっていこうかなと思っています 僕はまだ腕を上げる必要があるので練習してもしできたら他の場所でも飛ばしていきたいと思っています、えー、こちらで使った予備のパーツはまだ残っているんですがもしできたらレースもまだやっていこうかなと思っているので TJI FPV のレレーースができる日を待って、えー、フレームは撮って、てフムはおこうと思います。今後はフリースタイルの練習動画も上げていこうと思うのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします ではまた次回の動画でお会いしましょう。